ということで、えー、と今度はその多倍調数の乗算の計算量を調べていきたいと思います。でそのためにまず手始めとして、その、まあ、テキストです点 2.3.2 説でありますけれども、多倍調整数と、が単精度整数の乗算の計算量からまず調べていきます。で、えっ、ー、と、 まず乗算をする前にその単成度整数同士のその乗算についていくつかあの確認しておきたいと思うんですけれどもうんとまあ今ですね xy があの整数でかつそのまあ n 桁1ワードの数で当たってみましょうまあ例えばその桁数で考えたときに x が n 桁の整数であの y が n 桁の整数だったらその x xy っていうこの積ですね。積は最大何桁になり得るでしょうかっていう話なんですけれども、まあこれは多分皆さんすぐわかると思うんですが、xy としては、まあ、あの、2n 桁まで、その桁が増えるわけですね。で、同じことをその計算機のワード数で考えてみると、まああの、桁はワードと同じような概念ですから、その x が1ワードの整数で、で、y が1ワードの整数だったときに、そして xy は何ワードになるかっていうと、まあ2ワード にはなる2ワードになり得ると。ですので、まああの、XY の乗算、1ワード1ワードの数同士の乗算を行った結果をあの蓄えるメモリとしては、まあ、2ワード分のメモリが必要であるということがわかると思います。で、そこで、まああの、XY のですね、その乗算を行う場合 の, その CPU の機構としてあの、この授業では、このような形で補助演算装置っていうのをあの用意しておきます。 こちらにあります図はですね、例えば与えられた数ですね、があの上に x っていうのが1ワード分の数があると。それから y として1ワード分の数がありますと。で、この x と y をかけますっていうと、xy という結果が得られた際に、うんとまあ、これにその2ワード分 の, その領域が必要ですから、 この上位の1ワードを補助演算装置に入れておくことにしましょう。で、さらに、えー、とここではですね、あの こ, この後で、えー、と出てくるアルゴリズムで必要なんですけれども、この xy にあの z という1ワードの数を加える部分も考えておきます。そうしますと、と xy にさらに z をあの加えたものがですね、を、えー、こういう2ワードの数で表すことにしましょう。で えーとまあ、その2ワード の, あの解のワードを w、解の桁に表を表すワードを w として、それからあの上位を表すあの、桁を表すワードをガンマとしておきます。で、えー、このようにして、その1ワードの数 x,y,z が与えられたときに、その x,y プラス z を計算するとですね、でそれが、うんと、これガンマ ×2 の n 乗あ、2の n 乗っていうのは、 今、1ワードが N ビットとしておりますので、ガンマは1ワードの値なんだけど、大きさとしては2の N 乗がかかってくると。でガンマかける ×2 の N 乗プラス W という形になります。で、このことを一応、この一課ではですね、あのここのスライドの下の方にありますように、ちょっと隠れちゃいましたけど、えー、と W とガンマをあのこういう大括弧でくくった数で表しておきます。 ですので、まあ、xy プラス z でのを計算した計算結果を、まあ、w とガンマに格納するという意味で、まあ、こういう形で表します。というふうに注意してください。で、えー、そこで、まずあの多倍調整数とですね、その単整度整数を、じゃあ実際に乗算するとどうなるか見てみましょうという話になります。でそこで うんとまあ、多倍長数として A という数を用意しました。これはあのこちらにありますようにあの4ワード の, あの数で、でえー、とそれぞれの桁がです、ね、A0、A1、A2、A3 というワードで表されるも の, っていうものとします。で、これにあの単 B っていうのは単精度の整数ですね。これをかけましょうということを考えるわけです。そうしますと、 あのひまあちょっと我々の筆算でですねあの考えますとまずこの多倍長数の a を下位桁から順番にこう並べていきます、えー、と一応あの桁の方はですね a0a1a2a3 っていうふうに上位の桁に進むっていうのを思い出してくださいまずこの a を並べるとでそれに単精度数 b をかけるというのを並べていきますでそうしますと、えー、この えー、と多倍調数 A と単精、ね、度数 B の掛け算っていうのは先ほどやった多項式の掛け算にちょっと似てるところがあるんですね多項式だと、あのーまあ、下の係数にあの上のかけられる数の係数を順番にかけていきました実は多倍調数と単精度数の掛け算も、まあ、同じようにしていけばあの計算ができますで多項式と異なる部分はその上下位の桁から上位の桁に繰り上がりが 小ジュールというところで、すねで例えば、えー、と今、あの一番下位の桁ですね、部分、A0 と B をの積を取ったとします。でそうしますと、とまあ、そこで出た桁上がり、繰り上がりを例えばガンマ1としましょう。で、えっ、ー、と、で、次に、その、次の上位桁ですね、次の上位桁の、えー、と A1 と、それから B の掛け算をしますと、あのこちらに あ, のありますように、a の A1 1 かける B で、えーと、ガンマ2という結果の桁繰り上がりが生じるわけですけれども、まあ、もう一つ計算するのは、えー、この下の桁からのです、ね、繰り上がり、ガンマ1を加えるっていう操作も必要になります。ですので、ここは、えー、と A1 に B を計算して、ガンマ1を加えてで、それの桁上がりが、繰り上がりはガンマ2になりましたということを表します。以下同じように、えー、と B と A2 をかけて、で、 えー、さらに下からの繰り上がりガンマ2を加えてでそこで生じた繰り上がりをガンマ3とするというふうにしてあの計算を進めていきまして最後は、えー、と B と A3 をかけて、えー、下からの繰り上がりガンマ3をかけてで繰り上がりをガンマ4とするということでと最終的に、えー、とこのような形で、えー、と今はですね とかけられる a が4ワードでかける数 b が1ワードですから。このような5ワードの多倍長数えが得られることになります。まあでいいでしょうか。あのポイントとしては、その多倍長数の掛け算は多項式の掛け算とかなり似ているということですね。ですのでこう類類似させてちょっと考えてみてください。でまずここでその多倍長数とあの単精度整数 の, の。あの乗算のあの青アルゴリズムにあの書いておきました。 で入力は、その A が多倍長数ですね。で、あの、まあ、K ワードの数とします。でそれから B は単精度の数ということにします。で、えー、っと、この時の出力というのをまあ C と置くわけですけれども、あの一応 C のワード数は、K プラス1ワードになっていることに注意してください。なぜかというと、入力の A が K ワードで、B が1ワードだからですね。 で、えっ、ー、と、アルゴリズムの中身を見ていきますと、まず、えっ、ー、と、ガンマ0に0を代入しておきます。で、この2番目のところがループになっていまして、で、これを、あの、i が0から k マイナス1まで、こう、繰り返すこ、この演算ですね、ai に b をかけて、で、解の桁からの繰り上がり、ガンマ1を、ガンマイを加えるっていう操作を、こうあの、続けていくんですけども、この操作っていうのは、実は、あの、先ほどの、えっ、ー、とこ、ここですね。 あの こ, ここの1ステップの操作になっておりますので、えー、確認しておいてください。で、えー、最後にあの一番上の桁での繰り上がりガンマ K っていうのを、まあ、CK に代入しましてでその上でこの C0 から CK の並びを一、まあ、つの多倍調数として出力するということで<笑>あのこのアルゴリズムがの動作が終わります。ここまでいいでしょうか。 でその計算量がですね、ど, ん ど, んどうなるかっていうのをちょっと、まあ、あのあの見てみますと、えー、とまず、ここですね、計算量に関わるのはこの、この2番目の行なんですけれども、ここでまず、ループを起こしていますので、その回数を調べますと、その i が0から k-1 までおかしく、まあ、そでループは警戒、あるということになります。 で、その各ループの中で、その、えー、っと、1ワードの単精度のですね、加減上場が何回起きているかって言いますと、えー、ここで乗算が1回と、それからあの加算が1回起きているということになります。えっ、ー、と、そういうわけで、うんと、あの、合計の計算量を評価しますと、あの、オーダーの K ということなんですけれども、この K というのは、えー、っと、 与えられた多倍調数 A の方の長さでしたからそうするとあのこの多倍調数とそれから単成度数の乗算の計算量というのはその多倍調数の方の長さに比例すると結論づけることができます。まずここまでいいでしょうか。で、えー、と今のですねその多倍調数と単成度数の乗算を踏まえて今度は多倍調数同士の乗算を のアルゴリズムとそれからあの計算量を見ていきまたいと思います。えー、っと今その今度は与えられた数どちらも多倍長数なんですけれどもと一般にはこの A と B の, あの長さは異なるわけですね。で、えー、っと今はこういう例にしました、うんっとまあ、A の長さはえっと5ワードですね。 それから B の長さは2ワードという形 の, あの多倍長数にしております。で、と気をつけて、まずこれをですね、あの筆算のような形で表しますと、実はこういう形になりまして、え実はあの今日の授業の冒頭で説明しました、その一変数多項式の、まあ、各係数の掛け算とほぼ変わらないことにっているということで注意してください。ですので、えーまあ、基本的にはその、まあ 多項式の掛け算を思い出してもらえれば、まあ、多倍調数の掛け算も同じようにできるということですね。で、あ と,、えー、と、その各、そうですね、この筆算の中での計算で注意してもらいたいのは、えー、とこの各ステップ、この各行 の, あの途中結果を計算するのに用いられているのがは、実はこれはの多倍調数と単精度の数の掛け算ってやることに注意してください。例えば この行の計算結果を得るのに必要なのはこの B0 とあとこの A のですね各ワードとの掛け算になっています。A の掛け算になっていますね。で同じようにこ の, この行に関してはあの B1 と A の掛け算になっています。ということでその多倍長数同士の掛け算をしようと思ったら そ, のそれをあの多倍長数と単成度の数の掛け算の繰り返しにこう希釈させることができます。というのも一つのポイントですので注意してください。 最後、これらの途中計算結果を全部加えることで、この多倍長数×多倍長数ですね。この場合は、えー、と入力のワード数を見てみますとあの、A が5ワードで、それから B が2ワードでしたから、出力の C のワード数は7ワードになっております。このようにして、その多倍長数×多倍長数の計算結果が得られます。 一応これもアルゴリズムの形で書いてみますと、こういう形になります。入力は A、多倍調数 A と B ですね。この場合、A は K ワード、それから B は M ワードという形になっています。これに対して出力 C は K プラス M ワードの多倍調数を返すという形です。まず最初のステップでは、この えー、と多倍調数 A に対して、それから単精度数 B0 ですね、この B の一番下の桁の数の乗算をまず行っています。で、次 の, あの2行目のところが繰り返しになっていまして、でこれ i が1から m プラス1まで繰り返す、1から m プラス、いやごめんなさい、1から m マイナス1まで繰り返すというのは、この B の この b の1から b の m-1 までの係数分だけ繰り返すっていう意味なんですけれども、ここで、その、えっと多倍調数、えっと、これはなこれはあの、うんと、こ れ, これはそうですね、i-1 番目までの計算結果がここに入っているものとして、それに対して、この a と あとと BI をを、ね、かけた結果を加えますということを意味していますでこれ順番に計算していくことで、えー、と最終的にはその AB の結果が出てきまして最後3行目でその結果を返すという形であの 多, 倍中数度多倍長数同士の乗算が行われますえ。ということでこれもあの計算量をですねあのみあの見ていきましょう。 まず、最初1ステップ目で、この A と B0 ですね、の多倍長と単精度の乗算を行っております。で、これはですね、A の方が多倍長数ですから、ここでの計算量というのは、A の長さの横断だけになりますね。で、えー、と次に、ステップ2なんですけれども、ここはのループになっておりましてで、ループの回数を数えますと、 i を一回、m、1から m 一回まで動かしますので、あ、これ、これごめんなさい、これは間違いですね。えっと、ス一回ですので直しておいてください。えっと、ループの回数は m 一回です。で、 そこで、その各ループの中で行われている演算なんですが、まずここで多倍調数 A と単精度数 BI というの乗算が行われておりまして、でこれはあの計算量はこの A の方の長さに比例しますから、えっ、ー、と、オーダーのレングスの A ということになります。で次にこの途中 結果の加算なんですけれども、えー、と結論から述べますとこれ A の長さだけの加算になります。これはなぜかという と,、えー、とこ の, です、ね、あの筆算の部分で戻って考えます と,、えー、と実は先ほどの加算っていうのは例えばこの部分ですねこの部分をこの途中結果に加えるとあるいはこの部分を途中結果に加えるということをやっていまして この各行で得られるその多倍調数の長さっていうのはその A の長さに比例するわけですね。で、えー、とこの場合は多倍調数の足し算を行ったんですけれども、その計算量というのは、えー、と実はここではその A の長さに比例するということが分かりますので、えー、とこういった形はここの足し算の部分の計算量は A の長さに比例するということになります。 で合計します と, と、まあ、このステップ2でですね、その、のどの計算量っていうのが、まあ、オーダーの a の, a の長さになりまして、でこれをあのループ m-1 回繰り返しますから、えーっと、合計の計算量としては、この a の長さの m 倍っていうことになります。で この m っていうのは一体どこから出てきたかっていうと実はそのもう一つの多倍調数 b の長さだったんですね。ですので、えー、と合計のこの多倍調整数同士の乗算の計算量というのがこのかける2つの数の長さの積になっているということが言えます。でしょうか。